えー、とそれではこれから、えー、杉山亜生さんによる発表を始めます。タイトルは、バーテックスパイプラインズで始めるサーバーレス機械学習パイプラインです。それではよろしくお願いいたします。はい。あ鹿島の読み上げ事項って今でしょうか。あそうですね、失礼いたしました。<笑>すみません。えっ、ー、と、ではよあ、申し訳ありません。ちょっと前後しちゃったんですけども、読み上げ事項を。 は い, <笑>、はい い, いし。えっと、そうですね。ご紹介いただきましたが、私の名前は杉山纽です。発表のタイトルも先ほどご紹介いただいたバーテックスパイプラインで始めるサーパーレスパイプライ機械学習パイプラインです。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。また、発表中の写真撮影に同意します。p イコン JP の行動規範に同意します。では、始めて大丈夫ですか はい、すいません順番を前後してしまいました。はい、はい、あそれではあの発表の方よろしくお願いいたします。博士、お迎えください。ではあの始めていきます。本発表なんですけれども、えっ、ー、と概ね三つの内容について述べていきます。まず機械学習パイプラインについてです。こちらは機械学習で行われる一連の処理をパイプラインとして実行できるよう定義したものです。 次にバーテックスパイプラインなんですが、こちらは機械学習パイプラインをサーバーレスに実行する GCP のサービスです。パ, パイプラインはキューブフローパイプラインズ s d k を用いて Python で記述します。またサンプルを用意しましたので、触ってみていただければ嬉しいです。で次、自己紹介なんですけども、私は杉山亜生と申します。 リプロ株式会社でソフトウェアエンジニアとして働いています。業務内容の一つとして、機械学習の基盤の設計構築ということを行っています。また、マネーフォワード様でアドバイザーとして、えっ、えー、と、MLOps に関する技術えの情報交換をやらせていただいています。また、コミュニティ活動としては、TensorFlow ユーザー、TensorFlow ユーザーグループで、えっ、ー、と、MLOps というチャンネルがありまして、そちらで TFX ですとかキ u b e f l o w パイプラインについて仲良く話しています。また えー、と右のようなところなんですけれども、えー、と機械学習図鑑ですとかの協調をやらせていただいたりですとか、あと WebDB 様に寄稿させていただいたりということもやらせていただきました。で発表の内容なんですけれども、おおむね3部構成になってまして、えー、とまずは機械学習パイプラインについて述べていきます。まず、機械学習パイプラインなんですけれども、 機械学習で行われる一連の処理というものをパイプラインとして並べて定義したものです。典型的にはデータの取得前処理訓練デプロイといったものが含まれます。この機械学習パイプラインなんですけども、近年最近オライリー様からあの機械学習パイプラインのえっと著書の翻訳が出版されたいということがありまして、このえっと機械学習パイプラインに対する興味関心というのが高まってきているのではないかと思います。 機械学習パイプラインに求められる要件なんですけども、次の3つぐらいの観点があるかなと思いまして、そちらについて述べていきます。まずはオーケストレーションです。パイプラインを構成するタスクと実行時のリソースの管理を指します。機械学習なんですけども、例えば前処理では、ここはメモリーと CPU を大きく使いたいですとか、学習させるときには GPU を用意したいといったパイプラインの処理のうち、特定の箇所で、えっと、 コンピューティングリソースが必要になるといった特性があります。なので、そういった箇所でこうガツッとコンピューティングリソースを確保するということが必要になってきます。もちろん、あのリトライなんかも必要になります。次に、コードとデータの管理というのが挙げられると思います。機械学習なんですけれども、コードだけで振る舞いは決まらずに、コードとあとデータの両方で振る舞いが決まるという特性があります。 なので、モデルの振る舞いを決める、この両方のものというのを同時に管理する必要があります。最後が可視化です。機械学習なんですけども、各種指標を用いて精度を確認するということも行われますが、同時にグラフを用いて目で見て判断するということも行われます。例えば、シャップなんかの、あとはフィーチャーインポータンスなんかがいい例だと思います。 そういったものについて入出力と合わせてそれを可視化したも の, たものというのを実行それぞれのパイプラインの実行と合わせて管理する必要があります。このあたりが機械学習パイプラインに求められる特殊な要件かと思いますで。以降で機械学習パイプラインの歴史について簡単に振り返っていこうと思います。で まず、こういう機械学習のパイプラインの始まり前なんですけども、この機械学習というのはとにかく複雑だということが言われてきました。この図は機械学習に携わる方なら、何回か見たことがある図かとは思います。この黒いところ、小さなところが機械学習のコードで、その周りに複雑ないくつものをやらなければいけないことが存在するという図です。左から例えば設定ですとか、データの収集、データの検証、リソースの管理、えーっと インフラの管理、あとはその監視といった、そのこういったさまざまなことを行わないと、プロダクションへの適用というのは難しいということが言われてきました。でここで出てきたのが TFX というものが出てきました。こちらは Google 社内の、えー、と機械学習基盤でして、初めて、えー、と適用されて世に出てきたのは、Android の App Store のレコメンドでした。 この TFX がすごく偉いなと思うのは、先ほどの複雑な状況を機械学習のパイプラインとして整理した点です。左から順にデータの収集を行って、データの分析を行い、前処理を行い、検証を行い、モデルの訓練を行い、モデルの検証を行って、デプロイしていく。で、本番環境で使っていく。で、使っている最中にはログを取っていくといったこの一連の複雑さというのを パイプラインとして整理したというのが非常 に, 非常に偉いなという思うところです。また、えっと、その他にも上からですあ、下にはそのパイプライン実行するときのストレージですとか、あとはデータのアクセスコントロール、ジョブのオーケストレーション、あとは、えっと、モニタリングやデバッキングや、あとは可視化といった このあと必要になってくるコンポーネントやその処理というのが述べられているというのが非常にこの TFX の論文の素晴らしいところかなと思います。で先ほどの TFX なんですけども、OSS 版も一応あるんですが、えっとえっと、Google 社内で始まった機械学習基盤でした。そちらを Kubernetes 上で実現するためにしていこうというふうに立ち上がったプロジェクトが k u b e f l o w です。 こちらの Cubeflow は Kubernetes 上で機械学習のワークフローを実行するプロジェクトになってまして、ノートブックですとか、あとはサービングといった一連のものが含まれています。先ほど申し上げたように TFX という機械学習の基盤の OSS を実装を目指して開始していましたが、今は独自路線を貫いています。でこの Cubeflow のコンポーネントの一つに Cubeflow イプラインズというものがあります。 これは機械学習パイプラインを実行するもので、右側がその UI になります。左側のこう、機構造のようになっているもの、こちら実際にはダグなんですけども、が、えっ、ー、と、機械学習パイプラインを表します。一個一個の四角がコンポーネントという単位になっていまして、こちらは、えっ、ー、と、一つのコンテナが立ち上がって動いて処理を行ってっていう単位になっています。Cubeflow の中、Cubeflow パイプラインでは、 えっと、処理を行うコンテナが実行されて立ち上がって、処理が終わったら消えていく。で、処理が終わったら次のコンテナを起動していって、一連のパイプラインとしての処理を行っていくといったものになっています。で、右側に出ているのがその可視化のところでして、任意の性的な HTML ファイルを可視化することができます。例えば、先ほど述べたようなシャップですとか、そういったものっていうのも表示できますし、自分独自のこの えー、とグラフというのもここに表示できます。先ほどのキ u b e f l o w イプラインすごく良いんですけれども、データサイエンティスト勢にとって、Kubernetes の運用をしていくというのは結構難易度が高いものでした。でそこで出てきたのが v e r t e x パイプラインというものが出てきまして、機械学習パイプラインをサーバーレスに実行するような GCP のサービスが出てきました。こちらはキ u b e f l o w イプラインと同じパイプラインを実行できるもので、 右側にあるように一つ一つのコンポーネントというのがそれぞれ実行されるようになっています。このあたりはまくキューブフローと見た目は同じですね。で、その、えーと、バーテックスパイプラインなんですけども GCP のサービスとして GCP のコンソールから使えるようなものになっています。ここまでが機械学習パイプラインでした。次にキューブフローパイプライン e SDK を用いたパイプライン構築の方法について述べます。 こちらなんですけど、3段階ぐらいで述べていこうと思います。まずはハローワールドとして、できるだけ簡単なパイプラインを作ってみることで、キューブフローパイプライン SDK で、えー、との設計について述べていきます。で次に、パイプラインを組むためには、コンポーネントを実行順を制御しなければいけないので、その実行順の定義方法について述べます。最後に、えー、とコンポーネントごとの計算リソースの確保の仕方の紹介として、GPU の利用方法について述べます。 まず、ハローワールドをやっていきます。ハローワールドなんですけれども、こちらの入力された文字列を標準出力に出力するような、この関数をコンポーネントとして作成していきます。まず、Python の関数からコンポーネントの作成を行います。先ほどの関数、ハローワールドここにあるやつですね、を実行するようなコンポーネントを作ります。 でコンポーネントの実行には、このような、えっと、c r e a t e c o m p o n e n t f r o m f u n c というメソッドが利用できます。で、この時に、えっときに、その Serialize フォーマットとして、HWML というものを履くことができるんですけれども、これについては後ほど紹 介, 紹介したいと思います。で、先ほどの方法なんですけれども、ちょっと長い謎のメソッドが出てきたなという感じかと思います。で なんですが、より、えー、と簡単に記述ができまして、アットコンポーネントデコレーターというものを使うと、先ほどの同様なことを短く記述可能です。で先ほど定義したコンポーネント、えーと、デコレーターで定義したコンポーネントを使って、パイプラインを定義していきます。パイプラインもデコレーターを使って定義できます。この dsl.pipeline というデコレーターを使って関数を定義してあげます。 で、そこの中に、えっと、このパイプラインの引数というのを定義してあげます。ハイゼアというものです。で、その中で、えっと、HWOP というものを呼んであげて、ここのテキストというのを渡してあげると、これでコンポーネントが出来上がりますで。パイプラインルートという引数があるんですけども、こちらはパイプラインの生成物を保管する先のバケットを指定しているものになります。 で先ほど作成したパイプラインの関数というのをコンパイルしていきます。こちらなんですけども、えっと、コンパイラーのコンパイルメソッドを呼んであげることで、えっと、先ほどの関数というのが JSON スキーマー、ごめんなさい、JSON に変換されます。で、生成される JSON のスキーマーが定義されていまして、こちらはパイプラインスペックと呼ばれていて、プロトコルバッファーで定義されています。 このようにして作った、えっと、JSON ファイルというのを実行した結果がこちらです。一つの Hello World というコンポーネントだけのパイプラインです。で、ここの Duration のところが2分22秒とあるんですけれども、これが実行にかかった時間です。コンテナの立ち上げが含まれているので結構長いです。で、ここの Input Parameters というところにテキストで、えっと、<笑>このコンポーネントの入力というのが書かれています。下にあるのがログでして、 えっと、先ほどの、えっと、標準数学でのプリントなんですけど、ここの下の方にハイゼアが出ているので、これでちゃんと動いたことが分かります。でこのコンポーネントなんですけども、実行されたことがあるとキャッシュされた値が帰るというこ と, というような動作をします。で残っていた HWM について述べます。HWM なんですけれど、ちょっと長いですね。こんな感じで 中身をそのまま抜き出してくるとこんな感じになっています。これはコンポーネントスペックと呼ばれるスキーマで記述されていますで。このコンポーネントスペックを、えっと、ご説明するために一部を抜き出したのがこちらです。まずインプ、大きく3つの部分からなっていまして、インプツ、アウプトプットツ、インプリメンテーションという3つの部分からなっています。で、えっと、インプツとあるのが、えっと、これが入力の定義です。 今回は一つのストリングの入力だけを受け取っていますで。アウトプッツはないんですけれども、こちらはこのコンポーネントというのが何も出力しないからアウトプッツというのが書かれていません。最後にインプリメンテーションなんですけれども、ここには Docker ファイル相当の内容が書かれますあ。あるコンテナを実行するためのイメージですとか、そのイメージで実行するコマンド、最後にその引数というものを記述していきます。 これを記述することで、コンポーネントの入出力というのが定義できて、それを読み込むことで、パイプラインが定義できると い, いった関係になっています。以上が、えっ、ー、と、Cubeflow Pipeline SDK を使った機械学習パイプラインの定義方法のハローワールド版でした。次に、コンポーネントの実行順序の定義方法について述べます。実行順序なんですけれども、2つの方法が、で定義できます。1つ目の方法は、 入出力のの依存関係に基づく実行順の定義です2つ目の方法は、明示的な実行順の定義です。で、お す, すめの方法は、えっと、入出力の方となっています。で、それぞれについて見ていきます。で、えっと、今度は入出力のあるコンポーネントを作りたいので、えっと、入力された文字列をそのまま出力するようなコンポーネントをまず宣言します。 ここのところですね。エコーというコンポーネントです。で、次に、パイプラインを定義します。パイプラインの中では、2つのコンポーネントを定義します。1つ目は、プロデューサーというえっとコンポーネントで、これは、パイプラインの引数として指定した文字列を受け取って出力します。で、コンシューマーは、プロデューサーの出力、プロデューサーアウトプットを受け取りあ、ごめんなさい、受け取るあのコンポーネントになっています。 このパイプラインを実行した結果が右のようになります。入出力の依存関係に基づいて実行順が定義されていることがわかります。また、えっと、右側の方で上側のところと下側のところの、えっと、アイコンがちょっと違うんですけれども、上側の方は先ほどのようにコンテナが立ち上がって実行されたこと、下側の方はキャッシュが使われたことを示しています。このようにして入出力に基づく実行順を定義してあげるとキャッシュが利用可能です。 次に明示的な実行順の定義なんですけども、先ほどと同じような順序というのを明示的に与えることで指定します。先ほどは、えっと、コンシューマーの方にプロデューサーのアウトプットは足していたんですけども、今度はそれを渡していません。その代わりに、アフターとしてプロデューサーを入力しています。このようにすることで、えっと、コンシューマーは プロデューサーの後に実行するというのを明示的に指定できます。例えば、ビッグクエリに何度もクエリを発行して前処理を行うですとか、入力されたパラメータのバリデーションを行ってから後段のパイプラインを実行したいといったケースでは、このようにアフターを使ってあげることで順序が定義できます。ただ、キャッシュは必ずしも担保されなくなってしまうので注意が必要です。で最後に GPU の利用について述べます。 えっと、コンポーネントでは CPU やメモリ、GPU の指定ができます。ちょっと見づらいんですが、ここの NCWOP というところ、こちらはあの先ほどの Hello World ーーなんですけれども、その後に Add Node Selector Constraint と Set GPU Limit というものを呼んであげることで、えっと、それぞれ利用する GPU の種類の宣言をしてどのく、えー、どれくらいその GPU を使うのかという宣言ができます。 この章にしてあげることで、えっと、そのコンポーネントでは GPU を使う。別のコンポーネントではメモリをたくさん使うといった指定ができます。で、こちらはバーテックスパイプラインの話になるんですけども、GPU の利用については、あの一度お手元で動かしてみることを推奨します。というのは確保に失敗することがあるので注意が必要です。 次にサンプルパイプラインの紹介をしますで。サンプルパイプラインなんですけども、まずは概要をお伝えします。その次に全体的なプロジェクトのディレクトリの構造をお伝えします。で次に詳細に移っていくんですけども、コンポーネントの実装と単体テストやコンポーネントスペックの記述例についてお伝えします。でパイプラインの実装についてお伝えした後、最後にメタデータというものがあり、これで、えっと、 パイプラインの生成物の管理ができるので、そちらを紹介して、サンプルパイプラインの紹介を終えようと思います。まず、パイプラインの概要についてです。サンプルパイプラインなんですけども、こちらは GitHub で公開しています。これはペンギンデータセットのサブセットを用いた機械学習パイプラインになっていまして、ペンギンの測定値、体身長や体重とかそういったものから、えっと、 ンギンの種類を推定するような機械学習タスクを行うパイプラインになっています。機械学習ライブラーにはサイキットランをしていいます。また、パイプラインのコンポーネントを示しているのが右の図なんですけども、データを生成し、前処理を行い、学習を行い、その評価を行うといった機械学習にありがちな、でもシンプルなパイプラインというのを心がけて作りました。でこちらの場合、 パイプラインなんですけども、バーテックスパイプラインズで動作するように作ってあります。次にディレクトリ構造について述べます。Cubeflow p i p イ l i n のドキュメントにおすすめのディレクトリ構造というものが記されていまして、それにできるだけ沿うような形でえ今回作っています。まず、パイプラインの定義があるディレクト、階層があって、そこの下にコンポーネンツといった えっと、ディレクトリを切って、その中に個々のコンポーネントというのを格納するようにしています。例えばデータジェネレーターでは、どのようになっているかを示しているのがこのスライドなんですけれども、SRC の中にソースコード一式を入れています。またテストコード一式というのも用意していまして、それをテストの中に入れていますで。同じ階層にコンポーネントスペックと呼ばれる YAML ファイルを書いています。であとはこれを、えっと、コンテナイメージとして えー、とコンテナイメージとして作成したいので、そのための Docker ファイルというのを置いています。で、その使用のための、使用の記述のために ReadMe も置いています。次にコンポーネントの実装について述べます。で、コンポーネントなんですけども、d o c k e r ランで動くような CLI アプリケーションです。で、そのデータジェネレーターについて、そのエントリーポイントを抜粋したのがこちらの 今示しているものになりますなのでよくよ、よくよく見るような ifname="main" を使ってあげて、その後にえっと引数をパースし、でメイン関数にえっと必要な引数を渡して、評価用のデータと学習用のデータそれぞれを作ります。で作ったデータというのは、このコンポーネント内 で, 閉 じ, てもいいんです閉じてはいけないので、今度 GCS の方にそのファイルを保存していくといった処理を書いています。 で次に単体テストです。でこれは、えっと、バーテックスパイプラインではなくて、Cubeflow パイプラインのドキュメントにもあるんですけれども、可能な限り単体テストを書くことが推奨されています。で機械学習の単体テストっていうと、すごく難しくなりがちなんですけれども、例えば、えっと、想定する入力を与えて、処理が最後までエラーを吐かずに進むのかというのをチェックするだけでも非常に助かります。なので、経験上可能な限りテストは書く方が良いと思います。 で次にコンポーネントスペックです。こちらがデータジェネレーターの、G、コンポーネントスペックを抜粋したものになります。でアウトプットのところにちょっと GCP パスといったみんなさっきとは違う型が書いてあるんですけども、こういった型も存在しています。で先ほどとちょっと違うのが、えっと、コンテナの中に先ほどはコマンドというところがあって、そこのコンテナで実行するコマンドを指定していたんですけども、この 段階では、えっと、まだ指定していないです。で、KFP1.8.4 ではコマンドを書かなくてもコンパイルできますが、今後です。この段階でも、えっと、コンパイルするとワーニングが出てきます。で、将来的にはこのコマンドというのが必須になってくるので、えっと、コマンドというのは書くものなんだなと思っていただけるとありがたいです。で、パイプラインの実装なんですけれども、 その一部を抜粋したものがこちらになります。上の方でデータジェネレーターオブーというところがデータジェネレーターコンポーネントを作っています。で、前処理を行うコンポーネントを次に作っているんですけども、前処理を行うコンポーネントではデータジェネレーターが出力する2つのもの、えっと、ひょえ評価用データと学習用データですけども、そ れ, もそれぞれを渡す必要があります。で, で、えっと、データジェネレーターのどちらの引数を利用したいか。 指定するときなんですけども、そのときにはアウトプッツというのがディクショナリーになっているので、そのキーを渡してあげることで、どちらのデータを使うのかというのが指定できます。で、実行結果なんですけども、コンポーネントが縦に並ぶようなものになっています。で、それぞれの入出力というのも同時にえっと表示されていまして、ここでえっとデータジェネレーターが作った データが二つで、そのトランスフォーム前処理したデータが二つあるとか、そういったようなものが見えるようになっています。で、メタデータなんですけれども、こっちメタデータというのが何かというと、あのさそれぞれのえっ、ー、とコンポーネントの入力あごめんなさい出力というのがどのデータを元にしてどのコンポーネントで処理をしたものかというリニーアージが見えるような。 ものになっていますなので、例えばここのトランスフォームとトレインデータというのは、えー、とその前のトランスフォームというコンポーネントの出力になっていて、そのトランスフォームというのは、さらにその前の e v a ルデータパスとトレインデータパスから<笑>データを読み込んでいるというものになります。こういったことを行うことで、あの機械学習のモデルに必要などのデータと、あとどの コ ー, コードといっても今度はイメージになりますけど、を統合的に管理するということが可能になります。で、まとめです。えー、と機械学習パイプラインについては最初に述べました。機械学習パイプラインは、機械学習で行われる一連の処理というのをパイプラインとして実行できるように定義したものです。で次にバーテックスパイプラインなんですけども、そちらは機械学習パイプラインをサーバーレスに実行する GCP のサービスでした。 でパイプラインの書き方なんですけども、CubeflowPipelineSDK というものを用いて Python で記述するものになっています。でまた、サンプルを用意したので触ってみていただければ嬉しいです。ちょっと早いですが、僕の発表は以上です。はいえー、ご発表どうもありがとうございました。えっと、イスコードの方でも拍手をぜひお願いしまますす流れてますね はいえー、っとでは、えー、30分の枠であと5分ほど時間がありますので、まあ、できる限りそのご質問を拾っていきたいと思います。2、3問ぐらいですかね。はい、では、えーっとあの、聞きたい質問がある方は、Ask the Speaker のチャンネルでサムズアップのリアクションなどをつけていただければ、ちょっと上から順番に拾っていきたいと思います。 では1つ目から GCS に保存されるパイプラインの生成物というのは JSON ファイルのことでしょうかそれとも今話に出た実行時のキャッシュなど他のファイルもあるのでしょうかそのことですあ。はい、ありがとうございます。パイプラインの生成物というのは、えっと、コンパイルの時の G、えっと、ごめんなさい。ここですね。あ ごめんなさい、ここですね。えっ、ー、と、コンパイルした時の JSON の話なのか、それとも、あの、実行時に出てくるは生成物の話なのかというご質問いただいたと思います。で、まず、コンパイルした時のえっ、ー、のファイルなんですけども、これは基本的には、この、えっ、ー、と、コンパイルを実行したところで、えー、生成されます。ローカルでこのコンパイルというのを実行したら、ローカルに生成されます。で、えっ、ー、と、こちらの、 パイプラインルートなんですけれども、ここで指定しているのは、そのパイプラインを実行するときの保存、えー、それぞれのコンポーネントの出力の保存先です。なので、えっと、ご質問したいただいた方で言うと、校舎の方がこの GCS、ごめんなさい、パイプラインルートというところで保存 す, 保存するもののあ、ごめんなさい、パイプラインルートで保存先を指定しています。はい、どうもありがとうございます。 ででは、えーっとまあ、早速次の質質問問に行きたいいと思います、えー、っと質問ですタスクは一度実行されるとキャッシュされるとのことでしたが、キャッシュの無効化はどのように行うのでしょうかとのことです<笑>ごめんなさい、これ今すぐにパッと答えられないですね。えっと、まず動作として引数がの値が変わったり、えっと、イメージのバージョンが変わったりすると、えっと、キャッシュを使わずに新たな動作として。 を行うことになりますなので、例えば、えっと、クエリを発行したくて、そのために日付が必要で、その日付が日時で変わるケースだと、毎日こう同じキャッシュが使われずに別のキャッシュが使われていくっていうのは、えっと、動作としてあります。で、一方、こう明示的にキャッシュを使わないようにしたいあの、開発中とかテスト中だとあると思うんですけど、そっちの方については今、ごめんなさい。 回答を持ち合わせたので調べて回答したいなと思います。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、じゃあ、あと1問ぐらい取り上げさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、次は、だいぶ、えっ、ー、と、こちらかな。はい、えっ、ー、と、じゃあ、最後いきます。えっ、ー、と、サムズアップ。あ、そうですね。はい。では、えー 本当の素人質問で恐縮なのですが、えー、キューブフローやバーテックスフローなどによるパイプラインは、機械学習モデル構築のための、えー、模索的な実験プ、プロトタイピング用のシステム、機械学習プロダクトの本番システム、いずれのフェーズのために使うと良い、使わない方が良いなどあるのでしょうかとのご質問です。これは多分、ユースケース、使いどころみたいなところのご質問かなと思います。お願いいたします。あはい、えーっと ありま す, <笑>で、えーっとですね、機械学習モデル構築のための探索的な実験を行っているケースでは、そのパイプラインを定義することが困難だと思います。そのようなところについて、いきなりあのパイプラインしか許しませんっていうような立場はちょっと現実的ではないのかなと思います。そういった環境ではノートブックですとか、あとは手元のスクリプトなどで組んでいくのが良いかなと思います。えー プロダクション用になってくると、えっと、パイプラインが必要になってくると思います。プロダクション用に開発しているときなんですけれども、やはりこう、何度も何度もデプロイする必要があって、その CI が欲しくなるというのは発生しますし、定期的に学習させたいといった要求も生じてきます。なので、そういったケースに備えて、こういったパイプラインを使うと良いのかなと思います。で、その両方、あの中間になるのがプロト タ, タイピング用のシステムでして、ここが、えっと、 できれば、えっと、機械学習パイプラインを組むといいんですけれど、このプロトタイプの目的によりますよね、えっと、こういうワークフローで、あ、ごめんなさい。 定期的に学習をすることで、えっとえー、価値が提供できるのだという検証したいケースなのか、それともあるモデルがあったときにそれをユーザーが使えるかという検証なのかによって変わってくると思います。で、ユーザーがとりあえず1回使って検証できればいいっていうケース に, においてパイプラインを作るというのはちょっとオーバーヒルな感じがするのでいらないかなと思います。で、一方こう、あの1週間とか使ってもらう、で、その間に毎日毎日推論したいみたいなケースだったらこういうパイプラインが必要かなと思います。 具体的にご回答いただきましてありがとうございます。えっと ご質問、まあ、次々来てるんですけれども、すみません、ちょっとお時間が来てしまいましたので、すみませんが、一旦ここでこのトークセッションを終了させていただきたいと思います。えー、どうもご発表ありがとうございました。ありがとうございました参加者の方は、えーと、ディスコードのとで大きな気をお願いいたします。えー、とまた、あの追加でご質問のある方、あるいは直接お話ししたい方は、えー、ディスコードの Ask the Speaker の, あの当トラックのチャンネルにお越しください。えー、Ask the Speaker のトラックは、s h a r j p u n d e r s c o ですはい、業務連絡になります、えっと、スポーツ内容のスペシャルブースがございますので、こちらもぜひ訪れてみてください。えー、チケット購入されている皆様は、えー、スポンサーブースの ス, ポンスタンプラリーにもご参加いただけます。ご応募いただくと、えー、豪華経費の抽選に参加できるほか、参加賞もご用意しております。ぜひご参加ください。では、えー、っと本セッションを終わりにしたいと思います。えー、改めまして、どうもありがとうございましたありがとうございました。